ります。政治はファッションや流行ではありませんしっかりと地に足ついた政策保守系の区長としてしっかりと皆様方の命を守れる区長災害に強い区長として活躍をさせていただきます。